ただ今より準決勝第1戦マリクイ・スタール対戦者城之内や也先攻は俺がもらうああ俺は闇のゲームの始まりを告げるのにふさわしいモンスター爆発原世紀デスガイド召喚<笑>こいつはお前をメーフェイと誘う最初のモンスターこちらでございます爆発<笑>原世紀デスガイド<笑>特殊能力が発動 よりレベル3の悪魔族モンスター1体を特殊召喚することができるのよクリッター特殊召喚俺はこの2体のモンスターを使ってリンク召喚させてもらおうレベル3の2体のモンスターをリンクマーカーにセットリンク召喚悲願のプロテースケルビーンクリッターの特殊能力が発動するデッキより攻撃力1500以下のモンスターガーディアンスライムを手札に加えさせてもらうさらにケルビーンの特殊能力 デッキよりレベル3のモンスターを墓地に送ることでその攻撃力を自身の攻撃力に加えることができるのさまあ今は先行1ターン目なんだがねヒガンマッチスカラマリオンを墓地に送るリバースカードを1枚伏せこのエンドフェーズ墓地に置かれているケレビーンの特殊能力が発動するデッキよりレベル3の悪魔族モンスターを1体手札に加えることができる でより悪魔城リリスを手札に加え俺はこれでターンエンドさあかかってきないくぜ俺のターンドロー俺はこのモンスターを召喚切り込み隊長切り込み隊長の特殊能力手札から四つ星以下のモンスター1体を特殊召喚する来い強盗するランドスターの剣士強盗するランドスターの剣士の能力により切り込み隊長の攻撃力は400ポイントアップするまだ終わらねえぜ俺はそういう魔法 でま、発動こいつを切り込み隊長に装備させるぜ攻撃力2400バトルフェイスタ切り込み隊長でケルビーニに攻撃<音声>だが俺は手札よりガーディアンスライムの特殊能力発動こいつはバトルダメージを受けたと手札より特殊召喚される<音声>リガーディアンスライム攻撃性能がない上級モンスターだとァイクのやつ一体何を考えて デメロの味噌じゃわかんねえからな<笑>舐め上がって<笑>俺はリバースカード1枚セットターンエンドだ俺のターンドロー俺は見た目のデスガイドを召喚どんどんお前を闇へと誘ってやるデスガイドの特殊能力発動ダンクリドネーター守備放俺はこのチューナーを含むモンスターに体重を使ってリンク召喚を行うリンク召喚リストロのハリファイバー アリファイバーの特殊能力デッキよりレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚するレトルドネタキュー重要図で特殊召喚俺のフィールドに存在するレベルが10で攻撃力が0の水属性モンスターを使うことでこのカードは融合召喚することができますいでよ神をもを超える5等スライムボスの置かれたガーディアンスライムの特殊能力によりデッキよりラーの抑止竜の流し出されしカードを インシエの呪文を手札に加える長が様など神を拝ませるまでもない神の内しみたるボットスライムで十分バトルフェイスボットスライム引き込み隊長を攻撃稲妻の剣で攻撃力が下がっちゃいるが攻撃力2500ポイントこれでハリファイバーの攻撃力が復活ランドスターの剣士を攻撃ランドスターの剣士俺はこれでターンエンドだこの瞬間リバースカードオープン何 こい。四歳の羊トーク俺のターンドローあらわれろ未来を導くサーキット羊トークン一体をリンクマーカーにセットリンク召喚リン羊膀お弱小モンスターのご登場かそれはどうかなあらわれろ未来を導くサーキットそれは羊トークンとリンク膀 リ, リンク 不思議な形だねリンク召喚こい公園の剣士こっちのリンクリボーの効果を発動どせて発動するか有効君を池に捧げこいリンクリボーリンクマーカーにシュリンク召喚2回目の公園の剣士リンクマーカーのシュトリンク召喚聖騎士マーーの士 ス, スイト、えート溝浦溝浦の特殊能力 召喚法廷デッキから戦士族モンスター1体を手札に加えるスケープゴート1枚からよくつながるもんだね俺が手札に加えるモンスターはゴッドフェニックスギアフリード何ゴッドフェニックスださらにイゾルでの効果を発動、うん、俺はデッキからサラマンドラ最強の盾竜殺しの剣月神の盾の4枚の装備魔法を墓地に送りデッキから4つ星の戦士族モンスターを特殊召喚するほいリトルウィンガー もう一俺はイズマルとミスニングラードの舞台をタックマーカーにセットお前が後輩のカードを借りるなら俺も後輩のカードを借りることにするぜ来いメーカープランデルセアナコンダあれがバトルシティを戦った<笑>から受けるからこのバトルシティを通して城之内君のデッキも強化されていっているデルセアナコンダの効果を発動2000のライフポイントを払いデッキから融合を発動する 俺が発動するのはスライュージョンー俺はデッキからレッドアイズブラックドラゴンと兼遊星怪奇を融合融合召喚 ラ, イブブラッシュドラゴン。今日はこのターンゴッドスライムを突破することはできないさすが神の写しに打点に姿だけコピーしてるわけじゃないんでね<笑>俺はリバースタイムを使っ<笑>ターンエンドおっと のターン中にハリファイバーの特殊能力を発動させてもらおうかな何シンクロチューナーを特殊召喚する遠、えー、流性棒天校特殊能力ここに置いたことを公開するのは俺かもしれない、ね、<笑>効果発動<笑>デッキより流星の極みを手札に加える<笑>俺のターンドローンなら俺はまずはリンク召喚を行わせてもらおうかね召喚条件カードのこだるモンスター2体リンク召喚 クロシープバトル俺はこのバトルフェーズ中に手札よりジュラゲドの特殊能力を発動何ジュラゲドを攻撃表示で特殊召喚するックロシープのリンク先にモンスターが特殊召喚された時クロシープのリンク先に融合モンスターがいるなら墓地から四つ星以下のモンスターを特殊召喚することができるデトリートネーターは特殊召喚 そしてレッドリゾネーターが特殊召喚したときゴッドスライムを対象としライフを3000回復さらにギュラゲドも場に呼び出されたとき1000ポイントのライフが回復するよって俺のライフポイント4000ポイント回復ライフポイント1万100だとゴッドスライムでレッドリイフスラッシュドラゴンを攻撃この瞬間リバースアラップ発動何モンスターボックス何俺はギャンブルが大好きでねあ い, いいぞ上等ドフ 千年パズルが表ウジャトガンが裏俺は表を宣言するぜいくぜコイントース表何コットスライムの攻撃力はゼロ神の攻撃力がゼロだと迎え撃てレッドアイズスラッシュドラゴンうわーだだがコットスライムは戦闘では破壊されないさすが神の写しみだけはあるぜ<笑>このまま攻撃してればまたモンスターボックスのキャンプルにあ ああ言えない俺は俺はターゲットだ<笑>俺のターンドローモンスターボックスの効果によりライフポイントを500支払いこのカードを生存させる<笑><笑>さっさと捨てちまいなガ手札のゴッドフェニックスギアフリードの効果を発動ボツから装備カードサラマンドラをゲームから除外しゴッドフェニックスの名を持つモンスター バトルフェイスターゴッドフェニックスギアフィールドでいやー待て待て待て待て何俺もモンスターの特殊能力を発動させてもらうてジュラゲドの特殊能力を発動こいつを生贄に捧にげることによってフィールドのモンスターの攻撃力を1000ポイントプクロシープの攻撃力1000ポイントアップ攻撃力1000なのかさらに俺は手札より2枚目のジュラゲドの効果発動何新たなジュラゲドを使用し2枚のジュラゲドだと ジュラゲドがフィールドに降臨したことによって忘れてないようなクロシープの特殊能力が新たに発動する融合モンスターがリンク先に存在するクロシープは帽子から新たに4つ星モンスターを特殊召喚できるってわけだドリルジューゲドの能力によりライフポイント1000回復おっとまだ攻撃宣言前だトラップ発動トラップトリック デッキよりトラップカード1枚をゲームから除外しそれと同じトラップカード1枚をフィールドにセットするこれはトラップカード氷結界をゲームより除外し隣のカードゾーンに新たなる氷結界を防ぐただそんなトラップカードなんかじゃゴッドフェニックスの攻撃は止まらないぜそしてゴッドフェニックスギアフリードゴッドスライムに攻撃すで、ね、に攻撃制限を終えているのを見逃していたぜゴッドフェニックスギアフリードの効果を発動 スライムをこのカードに吸収するバカなゴッドフェニックスギアフリードの攻撃力500ポイントアップさらにレッドアイズのスラッシュドラゴンでクロイークに攻撃おっとそいつはさすがにこのカードを使わせてもらおうかなやっぱロケカイ発動攻撃したモンスターの効果を無効にし何その攻撃力はゼロとなる。なんだとスラッシュドラゴン ップカードそんな効果だったのかあ<笑>、ベルテアナコンダでレッドリゾネーターに攻撃ッドリゾネーターの幼いセット俺はこれでターンエンド俺のターンドロー全く誤算だったよ貴様ごときに神を拝ませることになるとはねえまぁ、あ、やっかいなのはどかさせてもらおうか リンク召喚トロイミア・フェニックスこいつがリンク召喚された時手札1枚を捨てることで相手のマジック・トラップカード1枚を破壊することが許される手札1枚をコストに破壊するのはゴッドスライムゴッドスライムだと踏みに来たな、うん、モ, ンモンスターボックスじゃないならゴッドフェニックスの特殊能力発動ゴッドスライムを解き放ちトロイミア・フェニックスの効果の発動を無効にし破壊する そううるだろうと思ってたよこれで万全に動かしてもらえるってわけだ俺は手札よりマジックカード発動偽の呪文何デッキか墓地にあるラーのカード1枚を手札に加えることができラーの抑制竜あれはマリックの神のカードさらに俺は永続魔法天然の刑示発動 手札の神のカードを墓地に送ることによりデッキか墓地にある死者蘇生1枚を手札に加えることができるマジックカード死者蘇生をなあまあまあ落ち着こうぜ千年の刑事は自身をそのまま墓地に送ることによってこのターン死者蘇生によってあるモンスターを召喚することができるそう神よマジックカード発動 死者蘇生ああ神を見よう飲み合えれラーの欲しん竜しまったかラーの欲しん竜だがラーの攻撃力は生贄にしたモンスターの攻撃力によって決まるはず死者蘇生によって特殊召喚してもラーの攻撃力はずるところがラーには速攻能力が備わっていてね<笑><笑>さらに第三の能力を発動何ゴッドフェニックスを守るとはおこがましいライフを千ポイント支払い敵モンスターを焼き払う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 このカードはフィールドにラーが存在する場合捨てられたターンでも発動することができ特殊召喚されたラーの抑止竜の第二の効果を呼び覚ます俺のライフを100ポイント残しその数値をラーの攻撃力に変換する攻撃力6200なんだと神の手により消えるがいいホットブレイズキャノンまず、あ、はこの瞬間リバースカードオープン スケープゴート4体の羊トークンを一時召喚するぜラーの攻撃ウトナイズキャロンモンスターボックスの効果発動、うん、コイントス裏を宣言するぜ敵中バから神の攻撃力がゼロだとは!?「クロシープレイ」「羊トークンを攻撃ともぐり今度も裏を宣言するぜコイントス」 うわっ<笑>強すぎヤツ<笑>がまだ生きているだと<笑>ああありえない当てが外れたみたいだなマリクああっしゃによってラーが降臨するのはこのターンのみならば俺はこのタイミングでさっき使っていなかったクリッターの特殊能力を母子で発動させる<笑><笑><笑> 完全に忘れてたんでね強制効果なんで<笑>目をつぶってやるぜ<笑>強制効果だからなだからなデッキよりアンクリブをお手札に加える大陽心5一の第3の能力何俺のフィールドの神を墓地に送りその攻撃力を俺のライフポイントへと変換する、はい、リバースカード1枚セットターンエンドだ俺のターンドロー モンスターボックスの効果により俺はライフを500点支払う、はい、俺はカードを1枚セットターンエンドだなかなか手こずらせやがって<笑>俺のターンドロー使い勝手限定デスガイド召喚<笑>特殊能力セッター特殊召喚バトルフェイスクロンシープスキーコークンに攻撃モンスターボックスの効果発動今回は表を宣言してみるぜコイントス裏 ついに役もつきたようだなクラウがいい羊トークン続けてデスガイドで羊トークンを攻撃今度こそ表だコイントス敵中攻撃力ゼロならばクリッターでもう一度攻撃二度あることは三度あるってなもう一度表を宣言するぜコイントス表敵中リバースカードセットターンエンエドこの瞬間墓地の トークンをイケニーに捧げリンクリボーを特殊召喚する俺のターンドロー俺は手札からマジックカード融合を発動融合だと俺は手札の時の魔術師とフィールドのリンクリボー融合融合召喚時の魔導士いたなそんなの 時の魔導士の効果俺は表を宣言当たっても外れてもフィールドのモンスター全て破壊だ神頼み神頼み行くぜコイントス表的中二千。0フィールドのモンスター一層そしてこの効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計の半分のダメージをマイクお前に与えるアイルミラクルマジックさら、えー、に オヤが完成したことによって忘れられていたモンスターボックスのライフコストをスタンバイフェーズに払ってもらおうが忘れていたぜ<笑>当然500のライフをさうウィスターの特殊能力いいニュードリはーを手札に加える俺はこれでターンエンドだ<笑>そろそろ忘れてた墓地の氷結界のもう一つの効果を発動させてもらおうかねすっかり忘れてたぜ墓地より除外しデッキからレベル5以上の未属性モンスターガーディアンスライムを墓地に送り墓地のガーディアンスライムを手札に戻す だがこうしてしまうと俺の次のターンの終了時まで水属性以外のモンスターを特殊召喚できなくなっちまう俺のターンおお<笑>こいつはいいカードを引いたぜマジックカード発動お許しのモンスターを5枚デッキに戻しカードを新たに2枚引くことが許されゆとりは召喚<笑>奴にダイレクトアタックモンスターボックスの効果発動 表が出続けてるからな<笑>、このままかけるぜ俺は表を宣言するコ<笑>イントスいよいよダイレクトアタック<笑>ああ、いよいよ後がなくなってきたな。<笑>エバースカードを2枚マニフセ俺はこれでターンエンドだ俺のターン、ドロー<笑>スタンバイフェイズに、オンスターボックスの効果でライフポイントを500支払い。おいおい、いいのか<笑>もうそれでいいんじゃないのか<笑>俺は次のターン。 モンスターボックスが当たることにかけるぜ<笑>ターンエンドモンスターすら出さない俺<笑>のターン通ろうニューヨークに直接攻撃最後のモンスターボックスの効果発動<笑>今度こそ表を宣言するぜいくぜコイントス敵中うわ<笑>攻撃力ゼロ<笑><笑>まだ運は俺に味方してくれているようだなモンスターをラス利用して召喚するぞいいぜターンエンドだ 俺のターンドローモンスターボックスの維持コストを支払うぜ俺は手だからマジックスタイル単の表現レベル5を発動俺の墓地から5つ星の潜伏モンスターを効果を無効にして特殊召喚するほい n ですを回帰守備力2100う<笑><嘘><笑>そうこれでニュードリアの攻撃はしのげるぜうそ<笑>だろ俺はこれでターンエンド リバーーースカードオープン何墓地よりモンスターを守備表示で特殊召喚する俺のデッキは不死がテーマでね何度でもモンスターが蘇ってくるように構築してあるよみえゴッドスライム俺のターン待つ田何 ゴッドスライムの攻撃力は3000俺はこの瞬間リバーストラップ発動奈落の落とし穴なんだと攻撃力1500以上のモンスターは奈落に飲み込まれ行方不明となるおーおしゃくな真似をだが そ, がそれが。 み込ませる落とし穴になるとは思わなかったなリバースカードモンプレベルレジストゴール俺のフィールド上のモンスターが効果によって破壊された時どのモンスターとレベルの合計が同じになるようにデッキからモンスターを特殊召喚することができるんだよ入れよアンクリボーキュラゲドー地獄ク人ヘルポエマ特殊召喚回避の戦力は2100バイクのモンスターじゃドイツも回避には勝てねえ俺のターン ドローまっ、あ、たく誤さんだったよ貴様ごときにふさわしくかぶってることになるとはねフィールドの2体のモンスターをいけにえとしガーディアンスライム召喚何そしてもう一度説明したから分かるようないや覚えてないか俺のフィールド上のガーディアンスライム1体を使うことによってこいつは融合召喚することができるんだよ<笑>再び現れよ スライムガーディアンスライムが墓地に置かれた時の能力発動神の名が記されたマジックカード古いにの呪文を手札に加え古いにの呪文発動墓地よりラーの予期侵入を手札に加えるさらに俺はこのターンもう一度生贄に召喚を行うことができるさらに墓地に存在している 忍の呪文を取り除くことでこのターン召喚するラーの抑止竜には生贄となったモンスターの攻撃力の合計が加算される俺はゴッドスライムを3回目の生贄として扱い我が勝利のため起動せよラーの抑止竜ラーの攻撃力は生贄となったモンスターの攻撃力合計よって3000ポイントラーの第3の能力 ライフを1000ポイント支払い敵モンスターを焼け払うこインフェニックススカは破壊されちまうさーてドイツがフィニッシャーになるか楽しみだな城之内リード<笑>リは、ね、ダイレクトアタックモンスターボックスの効果発動表を宣言するぜコイントスここで外すだろ<笑>リードはダイレクトアタック やつ偶然にもマイクのモンスターが製造に<笑>